ポジティブの話ですか、うん、いや、あの、自分を好きになるってあ私、自分好きなんですけど。あ、それはね、あなたはやっぱだから相当できてるわけよ。いや、できてはいないです。いやいや、女として寝れてるのよ。寝れてもいないです。いやいや、寝れてるって。難しいことですかね、自分。あ、ああのね、あの、よく言うじゃん。自己愛が強すぎるとか、自己中とか、あれ嘘よあ、ね。自分のことを嫌いだから、自己中心になっちゃうのよ。 自分のこと好きな人は他人のことを思いやれるの。意外なもんなんですよ、はい、人間というのは。はい、その心理というのはですね。はい、えー、まな板の上、生命記憶、はい。ちょっと、あの、あれですね、情けない発言ですが、大ネタって言いましたが、これあの、私が裁けないっていう、はい。それぐらい巨大なテーマなんですね、うん。前にですね、この三枚おろしで、ちょっと私不安なんでありますが、 三木茂雄さんという、この方は解剖発生学者でありまして、胎児の世界っていうので取り上げたことがある博士なんてありますけども、はい、この方の説がすごく面白くて、お母さんのお腹の中で赤ちゃんは最初小さな生き物として発生して、で、魚類になって魚類になった後、両生類で陸上に上がってくるというような、 生命進化、生命記憶を辿って、ゆっくり人間になりますと。うん。とつ日でね。はい。その、胎児の変化っていうのが、生命進化。これ50億年かなそれを、とつき1日で辿るんだって、うん。だから、これちょっと私の メ, メモ書きなんですが、発生1ヶ月の胎児の顔を正面から見ると、はい ウルトラマンに出てくる。そうですね。ジャミラとか、バルタン星人みたいな顔してる<笑>。よく映像で見ます。それはあ、うん、勉強しましたはい。あれ、なかなかそんなに気持ちのいいもんじゃないですが、そこを通って人間になってくるという。はい。で、その間に人間は、魚類が浜辺に打ち上げられて、その魚類のヒレがゆっくり手足になって、這い出したというような。これ言ってもピンとこないかもしれないけど、この、 三木茂雄さんの本でびっくりするのは、サメがいるじゃん。サメの顔も、ちょっと横顔思い出してください。はい。あ、あ、あれの、あの、こう、なんか、首筋のとこにエラがいくつも空いてるじゃないですか。はははい。あれが顔の表情筋になるのね。んあ、人間の場合うん。すごい問題ね。生命の変化っていう。それをとつき十日で人間にしちゃうってすごいですね。 <笑>あやっぱりその命ってのの不思議さはもう本当に。で、この三木茂雄さんのそういう生命記憶というあのものを土台にして著者西原勝成さんが生命記憶を探る旅という、えー、三木茂雄さんをベーシックにしといて命というものをもう一回見直すという本がこの本だったんですね。<笑> これがね、に、西原さんが情熱的に語ってらっしゃるっていうところが面白くて。が、はい、もう一つ、この三木茂雄さんの生命記憶をベーシックにしといて、この西原さんはですね、歯の治療なんかに乗り出してらして、はい、その、えー、生命記憶、生命進化の過程を利用して、歯を治療するっていう。 だから、インプラントなんて溢れてますけども、ええ、この西原さんは、俺も歯医者さんで、あの、説明されたんだけど、歯は歯茎に生えるとき、一本一本根っこみたいなのが歯茎に生えてんだよね。はい。で、それがないから今、インプラントで打ち込んでるんだけど、骨に直に。そうではなくて、西原さんは、その、いわゆる根の生えてくる新しい歯科治療の 歯, 歯の研究をなさってるんだって。そんなことできるの 頑張ってほしいから、俺は歯なんてボロボロだし、もうほとんど入れ歯だから、ええ、西原さんに頑張って、はい、ぜひ作ってほしいなと思いまして、えー。歯から始まって、この西原さんって話がまた病気の方にも広がっていくのよ、はい。その広がり方がね、すごい興味があって、ということで取り上げたんですよね。はい、で、私ね、3分の1ぐらいしかごめんなさい、西原著者の方。 理解できてないんですよ。なんか難しそうですね。難しいな当専門的な。いや、俺はまた頭悪いっていうのもあるんだけど、いやいやでも、分かる三分の一だけでも、これは三枚おろしのまな板の上に乗っけられるなって思うぐらいネタがいいんですよ。はい。そういう話なんで一つ、あの、よろしくお願いしたいと思います。はい、ほんで、ダーウィンを西原さんは、 三木茂雄さんの生命記憶理論を土台にして非難してらっしゃいますダーウィンを批判して進化論でダーウィンのどこが間違ってるのかっていうのが俺にはよくわからないんだ、うんはい、あの西原さんの説を聞いてもねその辺のところは一つあの許していただければなっていうふうに思います、うんはい とにかく受精卵から生体への成長過程、こう、生子と卵子がくっついて、ゆっくり命が始まる。その過程の中で、生命50億年をたどるという、その旅の壮大さを思いつつ、お付き合い願えればというふうに思います。そうすると、生まれ変わった新年が迎えられるのではなかろうかと思いまして、取り上げた話題でございます。どうぞ、今日からお付き合いください。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。西原勝成さんがお書きになった生命記憶を探る旅というのをまな板の上に置いたんでございます。とっとと話し始めなきゃいけないんでございますが、その余分なところも話しとこうかなと。うん、この本を取り上げたいって話をね、番組でちょこっと俺喋ったんですよ、ね。あなたも覚えてないかもしれない。あ、この番組でですかそうそうそうあれそうでしたっけそしたら、その著者の方が、 お聞きになってたみたいで、今度取り上げてくれるのかっていうんで、えー、自分がお書きになった本をドガーっと送ってくださったんですよそです、えー。その中で手にした本で、これ3枚におろせないかなと思って睨んだ本があり、それはちょっと3枚に お, おろせるかどうかわかんないんで、今保留してるんですが、あのね、顔の歴史とかっていうやつがあるんですよ。あ、なんか面白そうですね。だろうはい。人間の顔ってのが、 どんな風にして進化してきたかっていう。これがね、かなね、俺みたいなぶっさいく男痛快なのはね、<笑>みんなぶっさいくなですか進化の途中は、<笑>なんだ、大本はぶっさいだったんじゃねえかって、<笑>そういう力強い勇気が湧いてくるんですよ、はあはあ。ちょうどその本をペラペラっとめくってる時に、うん、まあ、お隣の国でね、元フェンシング選手の、あの、 イケメンが出てきたでしょう。元フェンシング選手ああああ、あ, あ分かったわかったかった。韓国ですね。はいはいはい。その、はい、まあ見るからにイケメンなんだよね、うん。いや、かっこいいですよ。あの人がしつけ役なんでしょ今度の大事件のね。ですね。でも、あの、西原さんの本読んだ瞬間、<笑>なんだかいつも、進化の途中はジャミラだったんじゃんか、<笑>とかっていう、はい、乱暴な、あ, あの、思いに駆られたもんで。えー ごめんね。話脱線しましたが、えー、で、話をどこまで振り戻すかというと、この、ミキさん、ミキシゲオという博士が書いた生命記憶という本の中で、もうものすごく興味深いのは、魚類から両生類になる瞬間なんだ。うん、そのことをフィーチャーして西原さんは、さらに国名に書いてあるんですよね。はい、時は遡ること、4億年前。はい。 地球上にですね、大変な時代がありまして、バリスカン増産運動、はい。これはですね、世界の至るところで、地殻の変動があって、陸の隆起が発生し始めたという。はい。大地がバーッと盛り上がってくるという。はい。海の中には生き物がいたんでありますが、陸の隆起が始まりまして、陸と海の寄水域に、 哀れなことに多くの魚が取り残されるという事態が起こったんです。はい。ことごとくの魚は、いきなり陸が盛り上がってきて、陸にバーッと魚が上げられたわけですから、死に耐えるんですけども、一部生き残った魚類がいるんですよ。はい。そいつらは浅瀬でのたうち回ってた、うん、海中に生きていた生き物が、 陸に打ち上げられた時の惨めさというのは、これはね、魚になってみなければわからないぐらい。はぁ、あ。魚になりましょう。<笑>はい。なんと、重力は6倍。ああ。6倍の G、6G になって、襲いかかってくるから、はい。重たくて重たくて仕方がない。なんか顔潰れる、みたいな感じですよ、ね。そうそうそう。あ、はい、あの人が言ってた。なんだっけ真っ赤な服着て、あ、金髪の。 真っ赤な服着てる。カズレーー。えカズレーサー。ああ、カズレーサーうん。はい。相方の女性の方いるじゃん。えー、はい。おかっぱ頭の、えー。あの方は、立っただけで両腕が重いんだって。<笑><笑>腕が重たいっていうの。はい。あの人は、あの、浅瀬人の、あの、打ち上げられたサメ、サメの気持ちがわかる人だなと思うんですよね。はい。とにかく、 6倍。自分の体重が6倍以上に感じられるんです。今までの世界から。うん、そして酸素濃度は 0.7% の水中から、今度は 21% の空気中に出る。30倍になるんです。はい。比重1の海水から800分の1の大気。太陽の輝きは、なんと海中より100倍、うん。いかに過酷か。体に悪い感じしますね。 そこをずー、こんな音だよな。ああ、ペたぺたと。そう。サメがのたうち回ってる。これ、サメなんだそうですよ。で、のたうち回って行くうちに、ものすごく変なことが起きるんです。はい。何かというと、サメの血圧が変化するんです。おう。皆さん、血圧、サメ、15しかないんですよ、上が。いいです、低血圧低血圧。 うん、っていうのは、それでもう十分生きていけるんだよ。海の中だった時は。はい。そんで、のたうち回ってるうちに、だんだんだんだん血圧が上昇して、30から60血圧が上がり、はい、最後の方は70から90という、サメの生命力が命を絶たないんです。はい。だんだん、エラの一部が、肺になってくるんです。 うここから、糸とは反対に体が勝手に上陸していくという進化の第一歩がサメを襲うんですね。はい、この続きまた明日の学びたの上で。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。生命進化の謎に迫るということで、こう、命がどんな風にして変化してきたのか。魚類から両生類に変わるという、サメがおりまして、まあ、増産運動等々地形の変化で、浜辺に取り残される。のたうち回ってるうちに、サメの血圧に大きな変化が襲ってまいりまして、サメの血圧が高くなる。そこから、 進化が始まったという。はい。血圧が高くなると同時に、エラがゆっくりと肺になっていくとい う, う。それが両生類なんですって。魚の海からの上陸。 これは他の生き物で言いますと、ちゃんと生命は記憶で繰り返しておりまして、ひよこでは卵の中で発生いたしまして、4日から5日目、同じことが起きるそうです。人ではどこかと言いますと、妊娠32日目から38日目で、魚だった胎児がゆっくりと両生類の姿になっていくという。これ私も本で読んでて続ゾ々クゾクしましたね。はい 今でもそうでありますけども、進化のドラマは、妊娠なさった女性の子宮の中で繰り返されてるそうでございまして、女性が体の中にや宿された命というのは、このサメと同じように魚類から両生類への変化、進化をするそうであう神秘的ですね。あら、女性のあなたが言うと本当 ますます神秘的ですよ。不思議ですよ。自分の体でそんなことがあったのかと思うと本当不思議です。本当だよなぁ、はい。女の人を見るときいつも思うけど女の人の体の中には海があるんだと思ってなぁ。一部のサメが魚類を諦めてそこからあ両生類へと別の生き物へ変容したのか。進化には原動力があるはず。これはもう前にもお話しましたがミキシゲオという方が一体その進化の原動力って何なんだろう あの、ダーウィンが適者生存とかって言ってるのはあまりにも大雑把すぎる。進化には進化を司る何か、その原動力がエンジンがあるはずだ。ので出た結論は、これはあの西原さんも大いに認めてらっしゃいますが、重力ではないか。地球の重力が生き物を変容させていく原動力な、なのではないか。 そして、昼夜という、昼と夜という寒暖差、気圧、光。それから、命の諦めずにのたうち回るという往生際の悪さ。皆さん、だからもう、偉い目にあったらとにかくのたうち回りましょう。はい。なんか変化起きるんですよ。<笑>そうです、ね、それが血圧を変化させ、増血期間を発達させ、むき出しのエラをゆっくり ゆっくりと、顔や喉や肺、心臓へ変えていくという。うこれ言っときますが、皆さん、エラってのは剥き出しになってんです。はい。それが、のたうち回っていくうちに、ゆっくりと、体内に取り囲まれていくんですよ。はい。うん。それが、肺になったり、あるいは心臓になったり、あるいは、イケメンのほっぺたになったり、顎になったりしていく。顔がかっこいいとか言ってますが、なんのことね、魚の頃はエラだったんですよ、あんなものは。<笑> あんたも偉い、私も偉い。韓国のイケメンに八つ当たりをしておりますけども。で、これからが面白いんだな。こっからがね、西原さんのネタなんです。生き物ってすごいね、カらさんね。はい、その、のたうちまわって、あの、両生類になれずに、魚類と両生類の真ん中のまんま、 取り残されたっていう生き物もいるのよ。うーん。チェドハ、はい、これは、両生類へ姿を変えたが、うまく陸へ上陸できず、結局、目指す陸へは上がれず、うん、水の中で、半端のまんま、エラ呼吸のまんま、生き物になっちゃったっていう。うん、なんだと思うなんだんこれが三小房なんだ。 サンショウウは、うん、そうなんだサンショウって、あの、陸地を見失った魚類と両生類の、あ、間の生き物だと思えばいいんだって。一番わかりやすいやつが、メキシコサンショウってやつなんだって。こいつ、体の中に心臓とか肺を閉じ込められずに、エラのまんま外に剥き出しのまんま、顔形ができちゃったってやつなんだって。 だから、外に、肺とか心臓とか出てて、目ん玉ついちゃったっていう。なんかかわいそう。ちょっとグロテスクな感じするでしょう、えー。ところが、カナさん、あっと驚くなかれ、このメキシコ三ウ魚の仲間が、思い当たるぜ。ウーパールーパー。え<笑>ウーパールーパーウーパールーパーって、上陸に失敗した魚の両生類なんだ。 面玉クリーンとしてって。形わかりますあの、ウーパールーパー、剥き出しでなんか、ビラビラがついてるじゃん、ん首の前。あれが、閉じ込められなかった肺とか心臓なんだ。あ、そう、あんな可愛い顔して。そうそうそうそう。うそう。これ、あの、イコールではないかもしれませんので、性格を期しますとね、メキシコ参照号とウーパールーパー、でも、形は似てるはずなんで、あえて、イメージしやすいように言いますけど。で、この、 メキシコ山椒魚を、すごい実験を、西原さんがやってらっしゃる。うん、それは、何億年か前に戻って、もう一回上陸をやり直せっていう実験をするんですよ。えー、こっから面白いこっから面白いで い,、はいはい。この続きまた明日の話題頼めで<笑>おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。今、地上にいる生き物で、 目の前で進化を目撃できるという生き物。それが、あの、ウーパールーパーによく似たやつですけども、メキシコ参照魚。首の周りに剥き出しのエラ、心臓や肺を持ってるんですけども、これに4億年前、6000万年かかった進化をやってもらう。一台で。 どうやるんですかこれ西谷さんがね、あの、本の中で写真で掲載してらっしゃいます。なんかびっくりしますよ。このメキシコ山椒魚の水槽がこれもう水がないと生きられないから。水を、ゆっくり減らすんだって。あ、割と原始的な方法なです、ね、そうそう、もうズバリよ。アナログな方法ですね。そう、もうのあの、岸辺に、うん、あの、のたうち回るという環境、うん、3ヶ月で、 水槽をゆっくり陸への環境にしていくんだって、人工的に。すると、外、外災でいいのかなこの、外側に出たエラね、ビラビラ、首の周りの。これがですね、数日間で、首の内側に消えるんです。嘘でしょ包み込むんですって。進化してるってことですかうんうん。えー、そして、エラが、心臓肺になるんですって。 ええー、それで暗いところにいたこの洞窟のメキシコ山椒を太陽にさらすんですって、うん。そうすると太陽光に焼かれて全身やけど。いや、かわいそう。ところが、やけどが治る、あ治った頃、黒っぽい体表になって、爬虫類っぽい顔立ちになってしまうんです。ええー<笑> その実験すごいですよ。これ3ヶ月かかるんですけども。え、3ヶ月しかかからないんですか、うん、うん。本当にうん。え、なんかにわかに信じがたいんですけど。だから面白いよね。はにわかに信じがたい話を好む私だから。<笑>この西原さんが、その基盤となった、ファンデーションとなった考え方は、三木茂雄さんの生命記憶。生命には、 その、辿ってきた50億年のすべての記憶があって、ある環境に置かれると、そっから辿り返して読み返すっていう。これは面白いね。さらにです、はい。こんなのもあるんですよ。洞窟の中なんかに、あの、光が全然入ってこないから、目が発達しないっていう動物がいるじゃない。はい、あの、眼球を持ってないとかっているじゃん。うん これすっごいね。これ西山さんがまた実験でやってらっしゃるんですが、胎児の初期、胎児の初期じゃないとダメだよ。はい、進化だから、最初の最初からやらないと。胎児の初期から、目のないっていうトカゲとか洞窟で生きている生き物に、弱い光を当て続けるんだって。うん、そしたら、視力を失ってから200万年ぐらいしか経ってない個体は目、目ん玉ができるんだって。 え、そうほんですか<笑>ええー、これ面白いね。これね、500万年前以降に目を失ったものは、あの遺伝形質に取り込まれて視力回復は困難。で、この辺からこの人が猛烈な勢いでダーウィンを攻撃するんですよ。つまり、進化っていうのは決定的な道ではないんだと。たどり返すことだってあるんだっつんだ。うん これはなんかいいね。で、西原さんがおっしゃってるのは、ダーィン派によって否定されたラ・マルクの要不要説。これ聞いたことないわかんないです。このラ・マルクの説はね、これ、あの、ダーィン進化論で否定されたんですよ。このラ・マルクの要不要論は、これ今でも宙づりなのかな、うん、あの、ダーィニズムって言って、ダーィンを支持する人が世界中にはたくさんいて、 そのある方が実験をやった。それはラーマルクの要不溶説を否定するために。どんな実験かっていうと、ネズミの尻尾を22台にわたって1600匹切り続けたんだって。ほ、うんで、不要っていう情報をネズミに入れ続けても尻尾は生えてくるんで、要不溶説は嘘だっていうことになったんだけど、はい、これ西原さんがそんなバカな実験がどこにあるんだって。 どういうことですかバカな実験バカな実験だと思わない。人為的に体の一部を切り続けたら、不要ということになって、うん、その尻尾がなくなるネズミが出てくるって。うん、出てきてもおかしくないと思いますけど。<ス>えおかしいものすごい言っちゃいかんことだけど、人間の体の一部を、あのー、22代にわたって、1600人切り続けて、 手がなくなるかそ れ, な、ね、な そ, それはありえない。ありえない。そ、うんなことだよ。ああ、そうかそうか。とにかく、ダービニズムの人たちは、ダービンの進化論。環境に適応した突然変異体っていうのが、進化を進めたってい う, う。それにこだわるがあまり、こんな無茶苦茶な実験をやってるんだということで、え著者はこのようなあ、ダービンとダービン C 者を激しくして、 だけど、現代の医学は、このダーウィンの進化論みたいなものをベーシックにできているわけですから、現代の医学っていうのは違うところ、間違ったことを土台にしてないだろうかと。そのあたりのことはちょっと私には難しくて。え、でもね、わかるとこだけ、とにかく3枚に下ろします。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。えー、弱音を言って誠に申し訳ございませんが、西原勝成さんの生命曲を探る旅というのを3枚におろしてるんでございますが、大体いい理解できるところが3分の1くらいしかなくてですね。はい。えー、でもどうしても皆さんに報告したくなるような、おろしたくなるようなネタだったもんで、まな板の上に置いたんで、ええー、は、ああ、ございますけども。<笑>いろいろ、 著者の西原さんはこの考え方は間違っているのではないかとおっしゃるんでありますが、何がどう間違っているのか私にはさっぱりわからないという。うん、ただし、わかるとこはむやみにわかるという。で、その中に、はいえー本、本の中に絵が描いてあるとすごくわかるんですけど、はい、あの、三木博士によりますところの、三木茂雄博士でございますが、生命記憶の解説図があるんですね。 これがね、本当にもう一回繰り返しますが、インパクトあるんですよ。例えば、受三32日目から38日目の人間の人の胎児の顔が描かれております。これはもう本当に皆さん、ウルトラマンに出てくる怪獣さながら。三、は、十、い、35日目の胎児は、人もサメも比べてもほとんど変わりません。あれ、同じ顔してんだな。うん。うん バルタン星人です。あの目が真横に口出てね。宇、は、宙、い、人っぽい感じですね。宇宙人っぽいんですよ。はい、その顔は2億年から1億5千万年前、中世代からジラキにかけての我々の先祖の顔でありまして、その顔を経て私もこのように、石原さとみさんも、<笑>石原さとみさんもわかりやすく、福山正春さんも、はい 妊娠38日目は私も含めてみんなバルタン成人だったんですよ。ね。はい、その物イクから始まってゆっくりと武田哲也に分かれたり、ね、石原里美さん、福山さんになったりするわけで、韓国のね、フェンシングの元選手になったりするわけでございます。はい。考えてみますと、生命というのは不思議なものでありますけども、スタート地点は みんな変わらず不細工だったっていうところにすごく慰めを受ける私でございます。ちょっと今日話したかったのは、俺これなんでこうサメの話を夢中にするかっていうと、これさ、古事記の中に出てくんだよね、この話が。古事記にですかうん。サメの話海彦山彦って知ってるかいあ昔道徳の時間に習ったな、海彦山彦。あ, あの山彦の嫁さん、豊玉姫っていう名前だけど、はい、あれ本書はサメだぜ。 あ<笑>、そうなんですか、うん。サメだぜって言われてた。<笑>じゃあ、日本の神話の中に、サメが出てきて、そのサメが子供を産むんだよ。うがや吹き合えずってい う, う。これが神武天皇になるんですよ。ということを考えると、上陸するとこ見てたのかなはい、とにかく、すごいのは母体。 女性の妊娠したその体でございます。その胎児をわずか数十日で陸へ上げるんです。六、え、千、ー、万年を、とつき十日に縮めて姿、姿形を変えさせて、この世に人として生み送るという。いや、さあ不思議です ね, ね。えー、えー。かなさんいますが、この女性というのはやっぱだから、 すごいですな、やっぱりね。著者は進化の推進力に迫ります。これ推進力とは一体何か適者生存などというぼんやりしたものではないと。例えば母体の中で魚類である時の胎児は溶水の海に、えー、を泳いでいる。だから6、6分の 1G の水中生物であると。最初赤ちゃんは。当然血圧も赤ちゃんもすごい低いんですな。 お15ぐらいらしいですよ。そこから賛同を経て、一時、一時の世界 へ, へ。胎児から今度は赤ちゃんになるわけです。その時に泣き叫ぶでしょはい。あれ、血圧上げるためなんですって。ええ、そうなんだ。そりゃ考えるの。すごいよな。あれで、血圧を上げといて、今まではおへそで繋がっていた呼吸を一遍にん、 肺呼吸にするわけです、うん。肺の中にも入ってんでしょあれ。溶水が。ああ、最初は。だって、えー、やっぱ、その中で生きてたわけだから。あれを全部吐くんですって。だから、やっぱ、泣かないとダメなんですそ。そして、胸いっぱいに大気を吸い込む。ここから、肺で呼吸をするという。大激変であります。考えたら生まれてきただけです。すごいことですね。はい この時に彼の60兆の細胞にスイッチが入るという。はい。このスイッチオーンとなった時のスイッチ。これがミトコンドリアという細胞一個一個の中で生きている別の生き物でありますが、その細胞一個一個がエネルギー代謝の活動を開始し、体温をみるみる上げていくという、うん。このミトコンドリアがまた不思議なんですな。 ええ。これ聞いたことある名前る生物で習いましたけど。ね。ミトコンドリア。これがですね、名前がすごいんです。彼の名前を正確に言いますと、細胞内小生命体、うん。細胞の中の小さな生命体と言いまして。はい。これミトコンドリアってのがね。え、私たちはじゃあミトコンドリアからできてるってことで す,、ね、そ, うで す, そ, うですそうです、そうです。 でも、そのミトコンドリアは、あの、宇宙からやってきたかもしれない別の生命体で強生なんですん。あ、ごめん、話がバラバラになりましたね。はい。え、来週はですね、ミトコンドリア。ここ、ここ、から始めますんでね。はい、面白いっすよ、ミトコンドリア。というわけでございまして、この続きまた来週、まな板の上で。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷か奈です。西原勝成さんの生命記憶を 探る旅。川で書房新社。これは、あの、副題で、三木茂を読み解くとありまして、三木博士の生命記憶。それをファンデーション、土台にして、新たなる生命観を西原博士が懸命にこう解いてらっしゃるという、構築してらっしゃるという一冊なんであります。うん、はい。かなり独創的なアイディアをお持ちの方でございますんで、うん、あの、 というよりは、最先端の研究というふうに受け止めていただくと、理解できるのではないかと思います。あの、最先端であるがゆえに、半分も私にはわからないんでございますが、最先端じゃないかなぁと思わせるところが、この西原博士の本の中には、こういろいろ溢れておりまして、そういうの、すごいこう、ときめくんですよね、私はね、はい。 私のの癖でございます、はい、あの先週宿題にしておりましたミトコンドリアに入りた い, いこれはもう生物で必ず教わるんですが何者かっていうのはあんまり聞いたことがないえっとまあ微生物ですよねそうそうそうそ う, そうミトコンドリアとか何か緑虫とかアメーバとかははははいはいはいはい一緒にこう生物で最初習った気がする、はい、あのぐーっと小さいですよミトコンドリアの方がねはい、はい これ細胞一個一個に住み着いている細胞内小生命体でありまして、うん、こ の, あの細胞の中に強制しているという。ああ なんでありますかわ、悪いやつじゃないんですよ。一緒に生きとるんでございますから。ええ、はい。森があって、もとり、森の中をこう小鳥が飛んでいると思ってくださ い,、はい。その小鳥一匹一匹をミトコンドリアという鳥だなと思っていただくと分かりやすいと思います、はい。60兆の細胞でできております。人間はすごい計算になりますが、その60兆の細胞の一つ一つにミトコンドリアが住み着いております。はい。 一つの細胞にどのくらい住み着いているかというと、800から3000。え, えそんなにいるんですかそうです。えー、そうです、えー。随分言いますね。で、彼は何をやってるかと言いますと、エネルギーを生み出すこと、うん、ホルモン、成長因子、神経、ペプチドの情報タンパク源につながり人体を維持しております。ミトコンドリアが生きていくということは、 生生してていいるるきき物も生きていることなんであります、うん、そ, れはそうですわね。森の小鳥が全滅するときっていうのは森が全滅するときでありますから。はいはい、そんな風にこう考えていただければ分かりやすいだろうと思います。著者でありますところの西原博士はですね、まあ独自の主張ではありましょうが、現代医学が未だ手を出せない三大難治症疾患がある。病気があると。 それをなぜ治せないか考えないから現代医学はなっとらんと怒ってらっしゃいます。はい、で、現代医学が手を出せないのが免疫病、癌、そして精神の病ですね。これからは西原博士の最先端の研究ですよ、はい。原因は実はミトコンドリアなのではないかと。 その病の一番深いところにミトコンドリアがあるのではないかミトコンドリアっていうのは何かというとこれ進化の原動力なんですって、うん、ミトコンドリアの病というのが免疫とか癌とか精神の病等々の原因になっているのではないかという話です、うん、これちょっと私が思ってることでありますが人の腸内にはフローラ と呼ばれるあ、腸内フローラって最近よく聞きます。聞くでしょ。うん、フローラってどういう意味か知ってるわかりません。お花畑。ああ、はい。だから人の腸の中にはお花畑があるっていう。うん、これ細菌が、まあ、蝶々がひらひら飛んでいるのと同じように、奥の細菌がその腸内のフローラには住み着いているという。この中には決して人体に貢献するだばかりの細菌ではなくて、人体を攻撃するものもいるんです。はい。 でも、それはそれでいいんです。攻撃する者がいるからこそ、防衛機能が眠らずに、ちゃんとスイッチが入るわけでありますな。だから、もう皆さん、あの、あんまりこう、悪いうふうに考えないで。はい。スクランブルをかける免疫部隊を眠らせないために重大で、死子真鍮の虫と呼ばれる悪玉菌ですけども、悪玉菌がいればこそ、 フローラは全体的に善玉菌が頑張ろうと意欲に燃えるという。はい。全部善意に固まっちゃうと、一発で悪玉菌にやられちゃうという、そういう緊張関係が必要なんで、あの、悪玉菌も必要なんですと。うん著者曰く、ここからがわかりやすい話になるんですな。腸内環境が悪くなるのは、 一番は冷えなんですって。え、あそこに行きます<笑><笑>あ、冷えはいー。だから、お腹ポンポン冷やすなっていう。はい。はい、これは、あの、冷血動物システムへと腸内が退化してしまう。あ、うん、と、白血球とともに全身をお巡り、どこぞの器官で感染症を引き起こしてしま う, ほう。体を冷やすとへー。それが将来的には免疫不全とか癌を呼び込むことになると。 それが、もしかすると、その、あのー、あれですね。体の冷えから始まることで、ミトコンドリア の, かあの活性を抑えて、病を起こしてるんじゃないか。<笑>まずは、お腹を冷やすなっていうう。よく言われますものね。 ちっちゃい頃から、うん。でも単純だから、なおさらうなずいてしまうんですよね。え、ね、え。ちょっとこの博士の説聞いてみてくださいね。この次また明日のまな板の上で。 そうです、そうです。あ、おはようございます、武田哲也です。<笑>おはようございます、すみなさん。ね、ちょっと今世間話 し, してるよに、リューチェルな。リューチェルです、ね。リューチェル。え、リューチェルリューチェル。ああ、人気ですよ、リューチェル。あはいはいや分かってますね、はい。なかなか個性的なタレントさんだ<笑>名前がね、なんか覚えにくくてな。<笑>はい。えー、チルチル、チル チ, ル, チ, ル, チルとか、なんか、<笑>はい。さあ、行きましょう。生命記憶でございますですね。 昨日のところですが、はい、人間の病の中で特に現代医療が治せない難治性疾患、免疫、癌等々、実は博士曰くお腹の冷えから来てるんじゃないか。ちょっと意外でした、そこに行くと。060兆の細胞の中のミトコンドリアが不全を起こし、その不調から難治の病気になってるんではないか。まずはお腹を温めよう。はい。 とにかく話一回まとめますね。進化の原動力。この一つにミトコンドリアというものがある。そんな風に考えてはどうだろうか。重力はあ水中より6倍となり地上は酸素の量は何と思う中で30倍も濃くなるという陸上の環境に適応し生き物を生き出せる。その生命エネルギーの質的な大転換。 それはミトコンドリアが担っているのではないか。はい。進化のエネルギー、それはミトコンドリアではないか。というふうに言っているわけでありますな。はい、ここらあたりがダービンの進化論とは全然違う。ダービンの進化論はガラパゴス諸島のフィンチ、鳥のくちばしやガの羽の変化、あるいはエンドウ豆、ショウジョウバエの目の色の違い等々で、 その進化を説明してるんでありますが、それは、博士曰く、西原博士曰くでありますけども、遺伝子の粗末な出来事であって、うん、その粗末な出来事を進化論なんて大きいことで語ってはいけないと。はい。第一、ダービン、お前は解剖学を学んでないだろうってほうほう、そこまでおっしゃって。ええ。ですな。そ, それ、そういうことも知りませんが。 解剖学が分からなくて、なぜ進化がわかるんだと言われるわけでありますな。それに比べてと。この西原さんはあくまでも日本が生んだ生命科学者であります、三木茂雄博士を大絶賛し、三木茂雄博士は重力、環境、生態力学、そして著者も言っております、このミトコンドリアにちゃんと注目しておると。 このミトコンドリアの働きっていうのをものすごく事細かに追求したのは西原博士でありますけどもしかし女性の体内の体内での出来事とかそれから生物のこの出産あるいはウーパールーパーがトカゲ化するなどという目撃できる進化論こういうものを西原博士が並べますとうなずいてしまう力強さがこの博士の説にはあるんでございますねはい これどうしようかと思ったんですが不思議な言葉なんでありますがこの生命記憶を研究なさってた三木茂雄博士の論文の用語に頭身という造語があるんですねどういう一用か頭が進む頭身頭身、はい、生き物には必ず前と後ろがあって前っていうものを規定してる本能が頭身、うん 頭からこう進んで動いている。はい。そして前に進むということで生き物っていうのはますますその姿が変容し、その生き物の姿が決定していくという。こういうのもなんか面白いね。うん、等身が姿を作るっていう、うんそ、そういう考え方ってなんか面白いなと思う。で、等身をやっていくうちに、 体の内側に入っている臓器も、それらしく、機能を果たして、進化していくっていう。はい。この、なんか、等身という、ちょっと乱暴な言葉ですけど、この一号をもってしても、三木博士が持っている、その、あの、力学ってわかりますよね。うん、やっぱりなんか、あらゆる生き物って前を持ってるよね。 うん、うん。後ろ向きな生き物はいない気がしますね。うん、私これ赤い札貼ってますけど、こういうつまらない言葉にか、つまらないと先生、博士に悪いんだけど、こうなんか、感動するんだよね、こういうのね。はい、だから、前を向いて走るってことが重大なんだなとか、うん、あの、不思議だけど、励ます言葉でさ、下を向くなって言うじゃない。はい、上を向いて、そう前向いて行こうそうそうそう。 下を向くなとかっていうのが、うん、まあ確かにそれを当たり前だと思ってますけどそうそ う, そうよく考える と, 考えるとうなんで前を向かなきゃいけないんだろうね、うん、うん。か、ねうん、らやっぱ考えてみるとそういう当たり前のことって意外ともう重大なことがその中に入ってるんじゃないかなっていう、うん、武道の構えもそうじゃんえ俺あの合気道やってっちゃう、はい、もう本当に つ注意されるるのが二あるそれはあの、肩に力が入るっていうのが一つと、はい、半身に構える。半身じゃいけない。いけない。絶対しろまっすぐ敵に対して。半身っていうのは半分逃げてるて、うんうん。でも半身の方がなんかこう、いけそうな気がするんです逃げながら迎えるみたいな。それじゃダメなんだ。ダメなんです全身全霊で。 あの、教えてくださる先輩の中には、半身認めてくださる方もいるんだよ。でも、うん、この間、若先生から言われたのは、基本としては、半身は良くない。って絶対、きちんと相手に相対するってい う, う、はい。あ、ごめんなさい。時間いっぱいになりました。このあたりからまたもう一つ、さらに、攻め記憶理論に入っていこうと思いますお付き合いくださいませ。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は不思議な言葉でありますが、三木博士の造語でございます。西原あ博士があ本の中で書いてらっしゃいます。頭身頭が進む。前に向かって進むという。そういうことを表すために、頭身という。これはもちろん、三木博士の造語でありますけども、そんなこと、改めて考えたことがないんで。頭、はい、身という言葉の中には、生き物の 姿を決定する本能みたいなものが込められているという。はい。頭の方角に向かって進むことによって、生き物の姿、形が決まってくる。姿、形が決まるっていうことは、この、期間が決まる。臓器が決まってくる。そして、細胞が決まってくる。で、一番最後に、この言葉が出てくるんですね。故に、生き物の、 歯一本見つかれば、その生き物の全体がわかる。そういや、思い浮かばない恐竜の歯一本見つかると、発掘やってる博士たちがこんな恐竜だったって姿描くじゃん。あ, ありますね。全体像を描き出しますよね。あれさ、歯一本でわかるんだって。うんうん、こっからは、あの、日社博士がわかりやすく我々に、あの、聞かせてくださってます。なぜ、歯一本あれば全体がわかるのか それは、歯が食いちぎるのに都合が良いということだったらば、この生き物は獲物を追っかけてると。はい、捕まえるための爪と目を持つと、はい。で、顎とか腸も食いちぎるための歯に従って、そのような顎と腸になるはずだと。だから、食いちぎるための歯っていうのが一本見つかると、大体顎の形がわかるんだって。 人は、あ、切り歯でいいの切り歯。切り歯。糸切り歯。あ、糸切り歯。糸切り歯ってことでしょうね。だから、あ剣士ああ、剣士。うん。え、つまり、食いちぎるに重点を置かない人間の歯は。そうですね。大概がね。はい、砕き、すり合わせるっていう歯が多いんですよ。す、うん、りつぶす仕事を歯にさせてるわけでありますから、 人の顎の形っていうのは大体その歯に即してそんな風に考えられる。はい、人の歯は重力に従って噛み合わせることを役割にしている、うん。そうですな。上から下へこう噛むという行為、はい。この噛むという行為で重力を使うということを前提にしているのが歯であると。ならば、その歯の 抜けた後の始末に関しても、なん、なんていうのかな。重力を応用しなきゃダメだっておっしゃるのが、この西原博士なんだ。はい。この博士は人工試根という、歯科医療の方にこう広がっていきまして、この博士は最前線で今、人工試根 つまり、歯の治療で、まあ、現代インプラント支流でありますけども、顎の骨に直接打ち付けるという義師の使い、使い方ではなくて、えー、これセラミックでいいのかなセラミック刃を歯の肉に刺していって、重力によって、そのセラミック刃から、歯根、根が、噛み合わせによって生まれるように、採工するという。 そういう歯科医療を今、研究中なんですって。なんだかよくわからないけれども。でも、はい、あうん。ゆっくり根付くんだってさ、この、博士が今。そんなことが可能であれば、すごく。絶対こっちの方がいいよな。うん、嬉しいですよね。うん、なんかもう、あの、歯失う、あの、失っている世代なんで、はい、こう、博士に頑張ってもらって、セラミックによる人工歯根んっていうのを、開発して出たきたいな。うん、そういう応援もこ、 込みまして。はい。この人工試行の研究から、こっからはね、よく俺わかんないんだけど、行くよ。本に書いてあったこと、あの、博士が一生懸命、あの、議論を広げてある。この人工試行から、あの、人工関節骨髄増血器官っていうのを今開発してるんですって。これは、 体の中に、その、これもセラミック系なのかなそれを入れとくと、そこから自然と、増血器官になる、血を作る期間に、その人工物がなっていくっていうようなものを開発してらっしゃるらしいんだ。はあ、この辺ごめんなさい、もうお手上げ。よくわかんないです、ね。けどブーーと書いてあるんだけど、はあ、全然、ついて、 いけないんだ。ただ、あ, あの、この人工子行にしても、それから、あの骨髄増血器官にしても、基礎になっているのは、三木茂雄博士の生命記憶なんですって。これは、赤ちゃんってのが、あの、そういうものらしいですよね。あの、最初、お母さんの血液から栄養を取るでしょはい。それが世の中に生まれてきた瞬間に、 骨髄甲っていいのかなそこに増血の仕組みが映るんですって、うん。よくわかんないけど。そういう大転換を人間はできるんですって。はい、してるんですって。それを現代医療にもたらしたいという。うん ちょっとこの辺り話が難しいんでありますが、あの、あんまり完璧に飛び抜かしますと、あの、西原博士に失礼だと思いまして、もう私自身が分かっておりませんから、皆さん方に分かりやすく説明することは不可能でありますけれども、あの、研究の最先端はこういうところだという、ざっと矢印で示すような紹介の仕方で申し訳ありません。明日から分かる話の方、行きたいと思います。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷佳奈です後半の方はちょっと口中分解というか本当に申し訳ございませんが難しいですねなんか医学系の話にもなってくるのででもなんか俺すっごい興味あるんだよねこういう話ってワクワクするんですね俺ワクワクするよ<笑>なんていうのか自分の中に眠っているものがこう目覚めるっていうか、はい ああ、それで俺はとかって思い当たるとすごく嬉しくなるタイプなんですよね。はい。私の中に少なくとも、その生命の記憶がずっとこう、いっぱい眠っていて、はい。ご刺激するんですね。はい。はい、わ、はい、かります。えー、ごめんなさい。はい。き<笑>、行きましょう。はい。著者の考え方は、すべて進化の仕組みイコール個体発生は系統発生。 この事実から対応すべきである。えこれ生物で習わなかったこれ。うわぁ、習ったかなぁ。忘れちゃいました。俺、高校生の頃めっちゃ感動したんだよな系統発生って何でしたっけカナさんは人類が進化してきた道順に沿ってカナさんになったっていう。はい。個体発生は系統発生を繰り返す。はい。どんな人も長い人類史を辿ってるんだっていう。うん。 そういう考え方っていうのはもうなんかものすごい感動するんですよね、うんはい、私たちは歴史の内側で生まれてきて歴史の内側で死んでいくっていうが当然のことですけどもなんかそれを生物学的に個体発生は系統発生を繰り返すというこれをこの西新瀬はベーシックにされておりまして その病の方もそうでありまして、細胞の段階まで降りていって対処すべきであると。はい。博士はシンプルなことをおっしゃるんですな。一つ博士の考え方をあのご紹介したのは、体を冷やさない。うん、はい。あの、特にお腹を冷やさないっていうのは、うん 前、ちょっとこう、心と体が疲れたときに、うん、マッサージに行ったときに、うん、じゃあお腹の上に、うん、あの、温めた石を置きますからね、って、うんうん、置かれたときに、すべてがほぐれてってことがあるんですよ、はいはいはい。お腹を温めたことによって。うん、たったそれだけでね。はい、俺もね、本当にしん、馬鹿みたいなことですよ、これ。はい、俺ね、体調が悪くなる。うん、その前兆は全部、一言で始まるのよ。はい、なんか寒気しちゃって、っていう。 ああそうそれがありますね俺ね、うん、どんな病も全部歯が痛くなるのもねなんか寒気しちゃってっていうあ全部ですか痛風の発作も糖尿病も全部ねなんか寒気しちゃってから始まったような大変ですね<笑>だから体を冷やすところからと考えると、うん、この博士が言ってることって非常にシンプルだけど重大なんじゃないかっていう気がしてきて、うん その次、二つ目いきます。はい。これもものすごく当たり前。しっかり休む。<笑>本当ですかうん。ミゾコンドリアを励ますためにやんなきゃいけないのが、<笑>一つ。体を冷やさない。二つ目。しっかり休む。<笑>これ、本に書いてあるんですかいや、これ俺のまとめなんだけど、<笑>でも、まとめたらこういうことだよ。<笑>本当にうん。 休むうん大切なことだと思いますよなんで笑うんだよ<笑>これ で, はでも絶対重大だよはいおだからしっかり休む 俺, 俺の場合はものすごい応用力広めてんだよはい例えばこう三枚卸のために勉強するわな朝なとね中途で5分休むとするじゃんはいその時にしっかり休めって5分間どういうのをしっかり休むって言うんですか 今まで考えてること全部忘れてもパパーンとしてるっていう。はいはい。全身脱力できる。だから、短いブレイクをものすごく丁寧に休むっていう。はい。あの、この間ね、あ、こういうことが休みなんだと思ったんだけど、道場に通ってるじゃないですか、愛機道場にね。はい。らね、若先生の方から通達があって、有段者が全員残された。黒帯の人だはい。その中になんだか指名でさ、 白帯の俺もマシってさ、はい、残ってくれって、はい。で、みんなで新しく入ってきた人にどんな風に指導したらいいだろうかっていうミーティングをやるわけ。みんな、あの、武道をやるからにはね、真剣でなくちゃいけないけども、冷たく教えちゃダメなんだとかっていうのをね、ものすごく真剣に話すのよ。はい、その後ちょっと道場の勇士だけ集まって、食事会、 で、インド料理食いに行ったんだけど。<笑>なんかよくわかんない。インド料理ですかああ<笑>うん。はい。で、館長とナン食いながら、いあの技をかけた時に新人の人に丁寧に説明しないとダメだとか、い, いや、説明じゃないんだとかね、うん。相手が技をかけてきて、相手の人がどんなに下手でも、ちゃんと自分が飛んであげる。うん。そうするとね、人間は、そう、ずーっと話すの。はい。その時に俺も中にあえて、俺全然意味なんかわかんないんだよ。はい。 じゅーって聞きながらふっと思ったのは、この人たちは、あんだけ世間で話題になっているトランプの話を一回もしないんだよね。<笑>つまりね、はい、これ休みだなと思ったのよ、はあ。ラジオとかテレビとか人が伝えてくる情報ではなくて、自分の身内だけの話に集中してるとき、魂はすっごいリラックスしてるんだなと思って、 あ休みか。世間から離れる、会社から離れるっていうのは、やっぱり、技術としてどっかにあるような気がし三つ目がすごいんだよ。驚くないやー、んですかこれね、明日のお楽しみにしてきす<笑>、はい。皆さん、ちょっと明日メモ用紙持って。はい、お願いしますね。この次また明日のまだ人の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。最初の話は割とつかみしっかりうまくいったんですが、中途でちょっと私もわけのわからないことを説明しなければならず。後半の方はいささか空中分解しつつね、翼がなんかこうちぎれつつ着陸というような感じになってしまいましたが、昨日結構盛り上がりましたのは、私が読みました生命記を探る旅の西原博士は、山に対する予防、 その方法を三つ解いております。はい、それが、カナさんが吹き出すぐらいシンプルでございましてですね。まず、体を冷やさな い,、はい。昨日お話しましたのは、しっかり休む。はい、そして、今日、重大な三つ目、うん。皆さんよろしいですか病に対する予防の対策。三つ目、はい。口呼吸をやめる。<笑>また意外なところに行きますね。 体を冷やさない。何何しっかり休む。寝るとき、口を閉めて寝る。寝るときの問題ですかもう寝るときが一番ですね。寝るとき、口を閉める。はい。鼻で呼吸しようってことですかそうで す, です。そういうことです。なんで口呼吸をやりますと、相当悪いものを吸い込むんですって。お病を呼び込む大元らしいんですよ。ほう。 せっかく鼻毛とか一生懸命体は防衛策やっとんのに、はい、ガーガーガーガー口から空気入れるばっかりに、はい。お酒飲んじゃうと、あなたもそうですが、口開けて眠りますよね。なんででしょうかね、お酒飲むじと、ね。言ってないよ、あなた。閉じなさいよ。<笑>何でもいいから詰めときなさいよ、開けるは。開くよそれなやっぱり絶対悪い。なんか説得力あると思わないいや、具体的ですごく近すぎて言ってることが。ああ でも、この三つって意外とドキッとするんだよな。はい、さ あ, あ、時間の関係も あ, ありますんでですね。この本に関する、まあ、大まとめと言ってはなんですけど、この本とにかく私は頭悪いんでね、もうほんと半分もわからないんです。半分もわからないんですが、ものすごくひ、こう私を引きつけることが二つか三つあった。まず、一つ目。一番最後の章で、著者。 西原勝成博士は非常に興味深いことを書いてらっしゃいます。これがですね、かなが言うと、こんなこと、本当はとかって言うかもしれないですけど、妊娠したクマが、東北のある村で、村の近くで、撃たれたそうです。はい、すると、死に直面し、息絶え絶えの母、母親熊は、自分が死ぬ前に、未熟な状態でも、 子供を出産した。そのことを聞いたそうです。博士は。はい。はい、西村博士は。これはどういうことかというと、細胞内のミトコンドリアが総動員で、短時間で、母親が死ぬことによって子を巻き添えにしたくないという願いも込めて、期間臓器を総動員し、未熟なままでもとりあえず、 子供を死に行く体から送り出したのではないか。これだからク熊の話ですからね。でも、ドキッとする話ではあるんですね。こういうことが生命というものには起きるんだと。そういうものが、実は進化というものの原動力である。できちゃ生存とかそんなんじゃない。 私は死んでいこうとしている。お腹の名の中の子供だけは死なせてなるものかと思ったとき、その生命の臓器が全てを動員し、板書を繰り合わせて、とにかく早産でもいい子供を死にゆく体から送り出したっていう。生命というのはそういうことをやるんだと。はい。これは、 ハッとしますよね。そしてもう一つです。これもう年末、本年最後ですけどもですね。私面白いな。もうこれ、本当に惹かれたのは、サメがね、上陸の時に浜辺に打ち上げられて、のた打ち回ることによって知らず知らずのうちに血圧を上げて、行政類へ体が変化していくという、この進化の過程の話を聞いた時、 これがね、私には、ものすごく面白く思えたんですよね。はい、死に瀕した熊が全ての臓器の時を早めて子供を産み落とすというのも、なんとなく説得力があるのは、命ってのはそういうものがあるんじゃないか。それともう一つ、結婚の時に言いましたよね。内田達郎先生が言ってたよね。葛藤、その、悩み、苦しんでくださいっていう。はい それがあなたを変えるエネルギーなんですっていう、うん、この西原先生おっしゃってるのも「のたうつ」という葛藤が臓器を変えるっていうねういや俺も血圧高いじゃんはいだからサメが血圧高くなって両生類に変化したっていうのはなんか励まされるような気がしてて<笑>よくわかりませ ん, <笑>なんかいやなんかこう負だと思ってることが実は命にとって<笑> あるものをプラスに転換するために負を足していくっていう。マイナスばっかり集めると、あるカードが揃うと、バッとそれがプラスになるというような、なんか命ってそういうものではないか。あるいは、あの、火に瀕したものでも、身の内に宿る思いというもので、奇跡っていうのが体の中に起きるという。 西原和がおっしゃってるような気がいたしましてね、はい。これは思わず信じてみたくなる進化論であるなとと、ね。大変、あの、いや、重い病で苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、あなたが苦しんでいる、葛藤している命そのものには、それくらい命を激変させるエネルギーがあるということで、はい。というわけでございまして、本年これで終了でございますがまた来年からまた頑張ってやりたいと思いますんで。どうぞ。